よし。 えー、仕事をする前にちょっとだけ筋トレします。今日は背中をやります。 It's real, like, Lahome, that's why I stayed down. I just came up off that boy, l o o k at w h a t I made now. Like, Nike, I just do this, ain't a game now. I try to get a job, but they turn me down. I know life ain't fair, that's why I don't play around. I know these fkins scap as hell, that's why I don't go around. I know these bitches very well, they ain't gonna hold you down. So, I'm o u t h e r e o n m y lonely getting money now. Five, four, three, two, one, ain't no stopping now.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 えー、筋トレ終わりました、えー、背中やりましたでもやっぱりジム行きたいっすやっぱりジムで思い重量やんなきゃ体が全然大きくならないっす早くジムを開けてくれることを祈ってえっと今はできることやっていきますただ いつかは自分で自分の自分を作れるようにコツコツと仕事をがん頑張っていきますじゃあシャワー浴びてご飯食べて仕事します今日も最後の一日にします えー、今日は事務作業がかなり溜まってるため家にこもって全部終わらせることにしますえっと車の中に忘れてしまって書類を取りに行ってちょっとフレッシュな空気を吸って仕事にまたえっと何時やったっけのしかかる 仕事にまた。のしかかる。わかんないです。<音声>ちょうどにまたのしかかります。<音声>多分。十メーターぐらい。水位が上がってます。 っていうのもここは本来は階段で階段の一丁目まで来てます。ここまでここから階段で本来なら下まで多分10メーターぐらい降りるんですけど、10メーターないかな、あるかないかぐらいですけど、今はもう一丁目まで来ています。あともうちょっと上がったらいやもう今日からないのかな。もしかしたら今日から船が 走っっちゃいいけななことになってます船が走るとえっと波とかでまたあの水が溢れたりするし橋のとこ橋の頭についちゃうかもしれないんで今日は今日から多分今が走ってないですやっぱり外にいると5分か10分ぐらいですがいいリフレッシュになりますそう改めて仕事を考えていきます 今日、の作業全部おろします。 いただきます。 晩ご飯ですサーモンのソテーと野菜をちょっと炒めましたいただきますご飯は食べませんちょっと遅いのでいただきますえー、今ご飯食べて今流行りだしたクラブハウスを聞いてましたえっと面白いですっていうのもねあのなんかやりながらできるし えっと流しとくだけでいいんでラジオみたいな感じでやっぱり音声の時代はこれから来るなっていうか来てるなって改めて思いましたやっとななんかなんとなくちょっとずつ使い方が分かってきましたえっと僕はあの運転する時間とか結構仕事で多かったりするんでそういう時に使えるからこれからもっと使っていくことになるかもしれないですシャワーを浴びて 明日も早いので寝ます。それではプロテインを飲んで明日も早いので寝ます。おやすみなさい。Good night.